はい、おはようございますいうは茨城県の、ね、土浦市にあります、宗、え、寿、ー、園さん、総園主、えー、は、ね、岡田さんというんですが、はいえー、そこに来てます、ここ、木城盆栽店に来たときに、その岡田さん、いろいろお世話になりましすね。今日はそこに遊びに来てるんですが、はい、あいにくの雨で。 清水、はい、さん、土浦盆栽会の若手のホープ。若手のホープ。<笑> 19歳。<笑> 19歳です。<笑>何度か昼間さんには土浦の展示会にも、ね、そうですね。全部あの自分からお誘いしてしてもらって。て<笑>てってて<笑>そうそうですね。あの清水さんの紹介で今日来ることができたと。なるほど。園の紹介しながら。行きましょう。はい。 まずこれ入っていきなりびっくりしたのが、ね、はい、赤松。そうですね。非常に歴史のある、うん、えっ、ー、と盆栽園さんで出小、うん、像の発祥の盆栽園さん。木、え、山、ー、が六代目。六代目ってねなかなかないんですよね。イメージカラですね。古い盆栽がたくさんあります。はい、も私も大好きなもう足が止まっちゃったんですよ。ね 細いね。球松のね、こういう細い木が。今さっきおサイズパンパンって。細う ま, <笑>まだ。緊結ですまだ。そですね。なかなかないですよね。ね、こんだけね、細いきで。遠、ね、出し NG の。遠出し NG です。あ<笑><笑> ま, まあいいんじゃないですか。え、まあいいじゃないですか。<笑><笑> これが赤松ですね。はいすねはい、赤松ですよね。はい、で五葉松がはい、ここにありますね。はいうん、ああ、この木をこの木を初めてあの岡田さんの家に来た時にこの木の枝をもらって自分で刺してでそこから三三本だけ根っこついて挿し木がだ、はい、から自宅にもあるんですけど。五葉松のはい。ね挿し木ができる反対側します。 反対側もいいですか正面。こっち側正面すごいっす、ね。木ですね、これねすごいですね天継でこうなっ一番てっぺんについて、えー、こういう風になったやつの取り木ですね、えーお 取り引もできると。あ、取引できます。差し金もできます。黒岡さ ん, んれどれくらい持っていますか。第2回目の作風展ぐらいに出してるよ。最<笑> 2回。第2回か3回。<笑>今だって去年で第47か8ぐらいで。本当になんかやっぱり8ですよね。やっぱり若人っていう感じです。えー、いやいやいやなるほど。へえ、はい。あとあ、ね、お札高いの。 ああ れ, あれなんか見たこここととるるる来世界ささんもここちらもももにていいいいいいいいまますイチゴはつます、はい、率はすすちらででででねね悪のの小ははははなほどしご悪いです。 で、シートさん、今度目をいただきます。はい、<笑>これ、やるよ。これ、つぎきしたやつだから。つぎき。うん、これ。こ、は、れ、い、木で取るように。今あれ、してるけど。あ元気がいいと、こういう葉っぱなの。ーへーね、ええー。なんで、何本か。一つ、一箇所に。二つも、三つもついてるからさ、これ、みんな。 一個やるよ1個1個いやいや、やるのはダメです よ, <笑>やるダメですよだって大変なんだよ、これ取り木で取んのほら、二箇所そっか、ここで取り木しなきゃいけないってことかそうでも取り木ができるんですよ、ね、できますあ、でも、これ結んである結んであるからさこの取り木するためにってことここで、黒松のどこでやった方がいいんだかもしれないけどねああ、少しずつギュッとやっちゃった一箇所にこう、なんつう の, あの水ごとをつけてさ、うん、で。 2本取れれれて別々にすればいいいわけだこれ3本ついてあるか、そうですよね、あほらこ、うん、ここで根っこ出させれば。ないっていうのはでもミニ盆栽ではちょっと逆にいいかもしれないの で, そうですなるほどそですまあご用らしい、うんまあ、では福島でしょう福島省の、うん、八つ草です。 さっきからあと気になってるそっちのそっち？うん、あのあのこれローバイですね。素心ローバイです。ローバイ。素心は素、うん、心はあのススのところ違違。違うんですか、うん？味の元の元。あ、だからそ う,、うん、そ, うああそう。そう。素心ってあの混じり気がないっていう意味なんですよ。うんうんうん、あの卵うちに入ってますけど、シミができてくるんですよね。シミとかこう赤い点とかの、それがないの。うん、一色っつ こういうふうに生るんです。そうですあ。あれがそうですよ。ああいう風に、味噌、それをバラバラにして。そうすると、こういうその枝が分かれたところが膨れてくるんで、はい、は, はい。こういうところへ水けをつけたりするともう自然に出ゃう、持ち手にできたり。これ、味噌これがで、こういう風になるってこと。あ、そうです。くっつけたわけじゃないってことですか。そうです。一本です。これ、ね。一本、うん。で、株になるし、ねえー、うですよね。こんなに根元だけポンって。 触れてくれるってことなんですか。あ, あ、そういうふうになる。発にです、うん。面白い。花の香りがいい。っていう花の香りと花がまたいいんでん。すごく渋くていいんだけど、廃れる理由っていうのはやっぱりそのさば。こう太いところで切ったりなんかすると、うん、なかなか巻かない。それで、木としては柔らかい木だろうから、うん、もう焼けが入ったりもしそうですが、ね。ただ花とあれはいいんで、匂いもある。 たすきです、うん、かいいですねちっちゃいのもありますねこういうのが初心者の方が始めてもらいますよねこういうやねこれもねいわくがあってうちのじいさんが未生ょしたら、うん、葉っぱが小さいのができる普通二号章で未生すれば大きくなっちゃうもんね、えーはいはいはい、そうじゃなくて逆に小さくなったんでク、えー、ジュバイっていう名前をつけたそれのこれがそうです 小葉です。本当にわかりますけど、うんうんうん、ですあれこれがのですあっ、確かにちっちゃい。 細かくできるの細かいですね。あ、うん、かっこれいいですね。これがちっちゃい方で、うん、こっちが普 通, そ, そ, れが普通それが普通のショー。まあ、大きいのだと向こうにありますけど。それは普通のショーだ。ーあ、普違う違うそれはあれだけど、<笑>カメラマンさんの方は、普通のショーだ<笑>中に混じっていろいろ入ってますんで。あれこれはちっちゃい方あ、それは、それもそうかな。来てもらって岡田さんに聞いてもらえれば。<笑><笑> そそれれれれれれれれらもうこれこれちあここここここ普普普通<笑>普通普通なな難しい難しい<笑>いいいいいいのののははは太じゃないですかか、うん、いいや、ね、90 90何年っちが普通のあ確か違うの残念ながら下の段だよそれは。 え、これ、うん、あれええー、しかったこれはバッテリー欲しかったですね<笑>あ、次あ本当だ何にもやらないとなんとかなってくるんですよねあ向こうにある大きなやつなんかはねこれダメなやつだ花粉で花粉これ か, か<笑>出ます ね, ねえでそうですね、えー、こんなのできるんですねで こうなのが、うんれじゃなをまず寄せはね多分ですけど。 これ福島省ですけど、同じようなはになるんで、うん、それはいいですよ、ねうん。普通こうなっちゃうからね、うんうんうん。うん、そうだね。それはそうですね。まあ、入賞して寄せ植えのは四国が一番いいですよ、まあ。四国はだいたい、いっしてるから大体、だいたい、多少。これですか、こ れ, これ、これが高松の宮。高松の宮殿下の。 の一緒に飾られたやつであのめちゃめちゃ顔映っちゃうんですけど大丈夫ですか<笑><あの><笑>これは私の業者さんから聞いたんですけど未生するでしょ未生の苗をぐーっとあげちゃってで、春先とか秋に白根が出るのねまあ植え替えするとわかるでしょ白い根あの白い根を土に つけるだけで、やずらは一生懸命生きようとするす。これで枯れないんです。で枯れないの、ね。春よりは秋の方がいいって言われた、俺は秋やったんですよ、これ。うんえーうん、だからさ、これ見ればわかりますけど、こんなひょろひょろのね、これ。そうです よ, です よ, ですよ ね, ね、うん<笑>ほで。ほんで生きてるの、でこれが何年か経ったのがこういうふうになるわけです、これ。えね、ここまでが木で、ここで根っこなんですね。ま、え、あ、ー、これ、何年経ってるかわかんないって言われます。 いうん何かどうしても器になって水がけない持っけちゃうけどうんこれで大丈夫んそんでその代わりこの冬場はこのビニール一枚やって棚の下に発泡スチロールの中にぐらいは入れた、はい、うんうん、このまま置いとくと傷めるはなくてな、うんうんうん、だから湿気を持たせれば大丈夫だと思うでこうやって生きてみる、うんだからそんで細いやつの寄せを作りたいと思った、うんで、うんうん、い, あれ奥のない やつの味噌の寄せですかね、あれ。そうね、これとか あ, あ, れあの左とか、うん。だいたい一定してるでしょうよ、はいはいはい、あの葉っぱが ね, ね。だから普通の山は四国の山とかどこの山でも豊葉松ってああでしたよ、えー。こっちとこっちは違っても自然でしたよ、はいうん。だからあんまり気にしないで四国の場合には特にあのだいたい一定してるんで、はい 食れで寄せのようなこともできるから、はいはいはい、これで長く持ち込むとまた味ができると思う不足、ねはいね、しない で, で, もでも古いですね、やっぱりね、うん、なんかすごいですね、うん、すごいね運、はい、気, 気, 気がありますけどね、うんはいこれは そかな普通ですかえこれはあそれ普通です<笑>普通通、うんはいねね、か, られですか、はいはい、そのがうねど、うん、んな感じで発色から入れてもらえる 上の発出生、ね、状はその親父がが39年40年ぐらいなんのか昭和、うん、東京オリンピックの時ですねで、うん、東京のお客さんだと思いますけどうち来て赤い目出しのやつがあるんだけどってって話したら「じゃあこれください」っつってもらったわけあっ売ったわけそしたら「この昭和んていうか知ってっか?」って言われてそれで初めて出生状っていうのの親父じ知ったら でそれを聞いて買ったのが木下ろしっていうところで千葉県で、はい、そこへ行って全部買ってきてそれを庭木に向こうの駐車場に入れてそれを取り木で取って、うん、で全国に発送したへそんな感じだから量はいくらもね取り木で取るっていうのはいくらもできないんであじゃあ名前はもともとあったと。 交際にして、うん、いろんなところに売ったっていうのが最初だと思います。なんだやや、やばいやばいやばいいいいいのですですいののののこここれれれれははははお客さんからもただうで私がやったのはこれ<笑>がっいいっていう交交渉やばい渉でで ここらの大体はこれこれは甲州だよな、うん、これがここらのと思ろはそうですよ甲州やばいの古いやつ俺が挿し木したやつだよ挿し木なんですか挿し木だよこうって書いてあるのみんな甲州やつ甲州やばいのこれは寄せ、うん、あ寄せなんですか、うん、これは寄せ、うん、ちょっと紹介です宣伝で、はい、えっ、ー、と5月の12、13、14と チュの商品盆栽、うんえー、三夜草店というのがあるということで、この場所は広島ですお一緒ですね。なるほど。はい。いします出しますか。しい。はい。即売品も。はい。即売あり。ありです。ありです。最、はい、な。来てもらえるか、はいはい。はい。もし来られた方はい、岡田さんに言ってあげれば、はい。値段交渉してけど、くる<笑>私も負けてもらいました。<笑>あ、そうですか。はい。あとツイ、うん、ッター、チューラ畜支部でツイッターをやってるんで、あ, あ、はい、そうなんですかそのセブールもぜひなんかどっかに貼って。 それを<笑> フ, フォローして、まあ、展示会のことについてだったりあと岡田さんの絵について、うん、来たいよっていうのをのツイッターでメッセージもらえれば返せるんでああ、はいはいはい、ぜひツイッターをフォローしてああそこで展示会の様子も発信してるんで、はい、ぜひフォローしてください。はい と, はい、ということで、はいはい、今日は岡田さんの総次演さん。 お越ししください。い<笑>ずががって増えちゃいました<笑>、はい、ありがとうございますありがとうございました。ちょっと、いいの分かるんですか 買ってしまいまして、あのー、一元さんにはあんまり売らないそうなんですあ売らないかあ、そう言わないですよね、二回三回考えた方がいいよってなかなか売っていただけなかったんですけどいろいろ紹介もありあ、そうですね、せっかく来たんだっていうことで今、もう正面ここで作ってますけど、ちょっとこの辺で作ると、<笑>はい、でちょっとこの枝を、これですね、これをちょっと抜いてって感じで作ってみたいです<笑>であれすいま、また買って、また買って<笑> これ長寿長寿バイ紹介したんですっけ？葉っぱの小さい、はい、長寿バこちらも。<笑>ぜひお越しください。いっぱい働かないけど。バトルね。金欠まだ金欠です。金欠なのに。<笑>はい。じゃあまた。また。<笑>はい。ありがとうございました。いすできますいろんなものが。はい ビジンの鉢ですけどつぼをつぼがかけたいように焼いてくれってこう地元でちょっとあっちの方でああすごい焼いてくれてした、うん、もう備ンだ、うん、もうビジ備ン、確かにここここらもこううまく作ってこれはすごい目が違う、はい、あれこれが獣好きですねこれ え焼焼ききき物。焼き物好でです。す。これなんかに似た楽観が。があ、同じですやっぱり。うん、さ何火<笑>をぐ違いま違いま違いまっと上げて。あ あ、あ、こうだ。そうそうそうこう見るんだじゃあ。うん、あ、こう見るんだ。あ、そうそうそうそ う, そうですう。あ、火でこうううっとあげるんだ。この お, お茶碗もうみんなそう。あう、うん、あ、そうだったんですね、うんうん。いや、これ面白いなと思った。うんえー、いいとこへおっと。結構取られるんだよなんいい。いやこれはいいですね。芸術品ですね。置、うん、いてかれてるな。あの細い椿ばきの音とかさ、えー、お茶。えー パッとそ、ね、やるのっん な, いですよ、ね、なん使らんやっ何かいい鉢ですねこれね。うん